はい。おはようございます。ラスカルでございます。今回はですね、まあ、サムネにもあると思いますが、ラーメン会ということで、千葉県の八千代台駅にございます、いろはにさんという、昨年の2022年、1月にオープンをされた、煮干し系のね、人気店みたいでして、今回なぜこちらのお店に来るきっかけになったかと言いますと、こちらのお店に通っている常連さんが、お店のね、オーナーさんと、僕が、 来てくれたら嬉しいよねみたいなお話をしていたみたいでして常連様からですねえ dm でご連絡をいただきましてこんなに嬉しいことはないのでえ僕もですね ぜひ食べさせてくださいとご連絡をさせていただきまして撮影に伺うことになりました。いやなんかね、もう写真とかを見る限りめちゃくちゃうまそうなんですよ。やっぱね、僕の動画ではね、なかなか煮干し系とか、まあ割合で言ったらラーメンの動画の中でも出る機会って少ないので、本日はですね、好きなメニューを好きなだけえ食べ尽くしたいと思います。 はい。ということで、ただいまですね、店内に入っております。本日ですね、ラーメンを合計4杯とご飯物2杯いただいていこうと思います。1杯目が通常の煮干しの中華サボをいただきたいと思います。あっすいませんということでですね、ただいま1杯目が到着いたしました。到着した段階で相当いい香りしております。早速ですね、こちら出来たてをいただきたいと思います。 <笑>ああうま い, いあのちょっと皆さんも知っての通り痛風発症してからは煮干し我慢してる日々でございますが我慢した後の煮干しはうまい<笑>ちょっとね目いかせていただきます うま い, うまいなのでこのスープ自体しっかりと煮干しのねちょっとした苦味っていうものを取り切らずにあえて残してプラスそこにかかる香味油このまろやかさが合わさるとねめちゃくちゃうまいっすわ取り切ってるのももちろん美味しいんですけどこの煮干し特有のそれは良さなのでそこを残しつつっていうこの味の出し方がねたまんないっす 以、うんよいしょそしたらせっかくなのでこのチャーシュー巻いていただきたいと思います。美味しい。 ただいまですねこんな感じで1杯目。 もう麺は完食しまして、こちらのね、いろはにさんは、まあ、煮干しのお店なので、結構やっぱり麺もどうしても伸びやすかったりとか、えー、スープ自体もね、風味が変わってしまうので、えー、ラーメンに関しましては、大盛りを対応しておらず、あえだばのみってことなんで、つけ麺に関しては、えー、並盛り、えー、中盛り、大盛りと、えー、対応しておりますので、そちらの方はお好みで注文してみてください。あえだお願いしてもいいでしょうかこれ結局今日何玉食うか分かんないですね。<笑><笑>ただただいまですね。 こちらあえ玉が到着いたしましたあえ玉はこんな感じですね炙りチャーシューやネギ玉ねぎがトッピングされておりましてこれで300円ですだいぶ安い安すぎる<笑>ちょっとねあえ玉ですんで一ったんですねこれ具材すべてあえさせていただきますちょっとね今混ぜ合わせてみましたけど中華そばの麺とはまた別の麺ですねうわうまそうちょっとこれ、いただきます うんうまい<笑>十分このあえ玉だけで一メニューになってるぐらい美味しいんだけどせっかくなんでねこれつけさせていただきましてうんうんうんうん ほんとね、これだけで食べても美味しいしこのね、スープと一緒に食べても美味しいんで、まあ、皆様もねぜひいろいろと食べ方試してみてくださいスイカトッピングとかもあるんでね<笑>うわああこれはね食べちゃうよ<笑><笑> うん、そしたらまず1杯目ですね。どうしたもということで、すねただいま2杯目のラーメンが到着いたしました濃厚の中華そばということで見るからにこれスープ濃厚でございますで今回はです、ね、これ現金トッピングの生卵と、えー、ライスもね追加で注文させていただきました。こちらも合わせてですね いただきたいと思いますうわまぁ、あ、いかがですか、これこのスープが絡んでちょっとたまんないですねうい ね、火加減の違いとかもあってさっきの通常の中華そばよりも煮干しの香ばしさっていうのかないったような香りに近い香ばしさがこの濃厚にはあるんで甘み香ばしさでちょっとしたほろ苦み最初の一口目から後味までこのね味の流れが最高にうまいんでちょっとあのいくら言ってもねあの、伝わりきれないと思うんでとにかく一回食べに来てください。<笑> う, まい う, まいうんやっぱりね煮干し系にはこの海苔のトッピングとかがすごく合うので今回ねこちら濃厚の方は特製で注文したんですけどぜひね皆様特製で海苔だったりとか味玉一緒に楽しんでみてください。 うん。うまった。た麺、一口分ぐらいしかないですけど、うますぎてね、あの、すっかりライスと生卵を忘れてました。<笑>でも、このスープね、やっぱ、もったいないから、あの、間もお願いしていいですか<笑><笑>、ね、じゃあ、ちょっとさ、これ、最後のね、この残りの麺とか、海苔、チャーシュー、これ全部スープにこう、浸したものを、ライスと一緒にね、こういただきたいと思います。 ね、今回特製で注文してますんでこの味玉と濃厚スープをご飯に合わせましてうーわいただきますうまい<笑>ちょっとポイントですね卓上にこれ黒胡椒、ブラックペッパーありますんでご飯に少しこれうわ どうですこの黒胡椒入り最高じゃないでしょうか<笑><笑>うーんキャベツのあえ玉もですね先にまずちょっとすべて麺混ぜまして。 ろはにさんの通ってるお客様の中で密かにねブームになってる食べ方があるらしいんですけどあえ玉を生卵につけてすき焼き風に食べるとめちゃくちゃうまいらしいんですよそしたらこちらの生卵にこれですねあえ玉を<笑>今ちょっと画面撮ってるのが辛いぐらいうまそうですねこれうわーめちゃくちゃうまそう<笑>いただきます みんなやってください。あえ玉と生卵でも400円だから。まあ、あのね、400円で食えるクオリティじゃないです。もう<笑>、めちゃくちゃうまい。で、これね、生卵注文したお客様には、えー、ベッドでこれ、えー、醤油返しですね。えー、ラーメンに使われてるようなタレをベッドでいただけるので、じゃちょっと生卵にですね、入れさせていただいて、最初のこの生卵だけだと結構ね、まろやかになってしまうので、これちょっと醤油返しを入れて、ちょっとガツンとね、感じがね、すごいと思うよ。 うん、皆さんね、これね、あの煮、ー、干し粉とか入ってるじゃないですか、だからいわゆるこれ醤油を入れるとあの、焼き魚にお醤油をかけたと思ってください、香ばしさとか風味がより際立つんで、まず一口目は生卵だけで食べて、二口目からこう返しのほうを入れていただくと、よりね、なんかその美味しさとか変化が楽しめると思います。これは必須ですんー ちょっともったいないの最後生卵全部あやめそうだスープに使うためにあえ玉頼んだのにないわもう<笑><笑><笑>うんうん<笑><笑>、まあ、あのすいませんそのあんま全部いきます<笑> 多分今日食べる中で一番背徳的なスープを全部飲み干してしまったんですけど今日ぐらいはいいでしょということで<笑>ごちそうさまでした<笑>はい、ということでですね、ただいま3杯目が到着いたしましたこちら背脂の煮干しということで背脂と煮干しときたらもう欲しいトッピングが揃ってる玉ねぎと岩のり最高でございます早速ねいただきます 二郎系のようにこうガッと強火で炊かれてトロトロっていう背脂よりかはこのねぷりっとした食感これが残ってまして食感とこのスープのすすり心地これがねちょうどいいですわうまっじゃあちょっとこれ麺いっちゃいましょうかふとちじれでうわっ ちょっとですね、こちらの麺の方に、岩海苔と玉ねぎですね。あの本当に煮干しと、これね、背脂には、このコンビが鉄板ですので、うわぁ。うん。うん。 あうまっちょっと今回もねご飯もの頼みましたこれ見えるローストポーク丼あの、しっかりとこの炙りの感じとか調味料の感じとかねすごいテンション上がるローストポークですねこれ<笑><笑>贅沢にこれ1枚とわさびくるみましてこれどうこれいただきます <笑>ちょっとタレの甘い感じと山椒がかかっててねその風味これうまいわ<笑>うん<笑>うんうん <笑>ここ<で笑>ということで、本日はですね、最後、つけ麺で締めさせていただきたいと思います。食券の方は、一応、台で購入してはあるんですが、こちらはあの一応ご購意でという感じで、この正規の台のサイズではございません、とても増えておりますんで、台はね、こんなに多くないんで、ご安心して。 注文してみてみくださいじゃあ早速ですね本日最後のメニューいただきたいと思います見えますかねこの綺麗な麺線いやもうこれだけで十分美味しそうだもんねうんうまあ。うんう このね、炙りポークですようーんうまいちょっとですね一旦こちらの漬け汁を皆様に見ていただきたいんですけれどもこのね色からして超濃厚ですよちょっとこれも一旦、そのままいっていいですかあーうまっこんな感じでどっぷりと漬け汁漬けさせていただきまして 美味しかったけどでもねまたこっちのつけ麺になるとよりねこの麺の甘みがね際立ってて最高だねうん ケージェルみたいに分かる通りね本当にスープ濃厚ではあるんだけれども固定系のね濃厚ではないので不思議とねスルスルいけちゃうわ、うん、そしたらただいまですね、えー、残りの麺も3分の1ぐらいかなまあ半分以下になってきましたので この辺りで、卓上にございます、この煮干し酢、使って、一旦味変したいと思います。ちょっとね、煮干し酢を、一旦麺の方に、あー、追加でこれ、卓上にある唐辛子をですね、こちらの漬け汁に、辛みとね、酸味がこう合わさった、どうこで、ちょっとこの味変でね、いただきたいと思います、う。ん うんうんうん、お酢の酸味を入れることによって、ね、漬け汁の甘みがより際立つというかこの味変もやっぱりこれ一回してみるべきかもね。 最後<笑>うんああごちそうさまでしたうまはいということでだいぶですねいろはにさんで4杯、えー、通常販売してるメニューすべ、えー、てですね、えー、本日はいただいてきましたうますぎるわ めちゃくちゃうまい。やっぱりこういった結構ね、具材を使った濃厚系の、まあ、煮干し屋さんっていうのは、どちらかというとこう、特別な日に行きたいというか、ガツンとパンチがあるのでね、日常的に毎日通えるかっていうと、難しいところも結構あったりするんですけれども、このいろはにさんのラーメンは、やっぱりこの上品さもありつつ濃厚なので、毎日通いたい濃厚系、まあ、そんな感じのイメージをね、僕は持ちました。ぜひですね、ちょっと食べたことない方は、まず一度、 まあ好きなメニューで構いませんので食べていただいて気に入ったと思ったら僕がね押してるこの全メニューを<笑>何回もね通って制覇してみてくださいはいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価えまたですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますのでそちらは概要欄からチェックしてみてくださいえーお腹いっぱい<笑>そしたらまた次の動画でお会いしましょうじゃね はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。いろはにさんですね。いやー、こう僕のさ、動画ではなかなか煮干し系とか、チンタンのお店ね、行くことも少ないですし、普段でもね、やっぱり最近は、どうしてもこう我慢してる分、行けるときは家系行っちゃったりとかね、しがちなんだけれども、久々にこの煮干し系食べると美味しいね。僕ももともと好きなので、結構ね、 えー、動画を始めた頃は、やっぱり二郎系が多くて、脂っこいラーメンが多かったので、普段はね、さっぱりしたものが食べたいということで、よくね、チンタン系ラーメン行ってたんだけれども、うん、改めて、俺好きだわって思った。煮干し好きって。<笑>えー、まあ本当にそれぐらい、改めて自分のね、好きなものを再確認できるような素晴らしいお店でしたので、ぜひですね、皆様もこちらのいろはに様で、 えー、美味しいいラーメンを食べてみてみくださいということで、本日の、まあ、雑談コーナーといいますか、全体のね、えー、前回の、えー、コメントを拾いつつお話ししようかなと思っております。えー、前回のね、えー、公開させていただいたメニューが、まさぼうさんのチャレンジメニューですね。ガチチャレンジということで、寿司150貫あれは、やばかった。 だね、正直、海鮮丼よりも全然量多いんだけれども、時間が一緒だからさ。まあ前回海鮮丼がね、しっかりと失敗しまして、しっかりとね、そこから、あの、お寿司のチャレンジということで、1ヶ月ちょっとぐらいの期間だったとは思うんだけれども、やっぱりこう、大食いのね、調整をすると、しっかり食べれるようになるもんだなと。この年になっても、こう、食べれる量がね、 増えるもんだなぁと、まあ、自分でも、てか自分でもというか自分が一番びっくりしております。嬉しい結果でございました。で、個人的にはね、かなりガチチャレンジだったとは思ってますし、喋ってないなぁぐらいな感じだったんですけれども、やっぱりね、コメントを見ると、思ったよりも喋ってたなんていうこともね、結構いただいておりまして、このあたりはね、こう、感覚の違い、難しいなぁって思いましたね。 うん、まあ、ガチチャレンジと言ってもね、やっぱり僕も本当にガチガチのガチで大会とかに出ても、こう、コメントをすることもね、もちろんあるので、やっぱり僕自身が慣れてるっていうのもあるんですけども、あれぐらいが、 え、ガチガチのガチって感じなんですよね。一言も喋らずにっていうのはもう多分ないかな。やっぱまあ、馬とか言っちゃうだろうしな。っていうところでございます。まあそのあたりはですね、えー、ちょっともしかしたら感覚の違いとかがあるのかもしれないけれども、うん、僕のガチガチのガチでございました。今後もですね、結構、 今後もやっていこうかなと、もちろん思ってます。ただね、えー、最近ではですね、ちょっと我慢してる分、食べるものをね、えー、してる分、自分の意思が先行しすぎまして、スケジュール帳を確認したら全然チャレンジメニューが入ってないと。まあちょっとね、えっ、ー、と、驚いてる感じでございますので、えー、必死になって、えー、撮影、チャレンジメニューね、えー、 入れていいいきたいと思います<笑>なかなかね、あのー、僕らのガチになるような量のチャレンジメニュー、例えば6キロ、7キロぐらいのものってね、えー、世の中にはさすがになかなかこう販売してるチャレンジメニュー、挑戦者おいでみたいなお店さんは少ないので、 えー、皆様もですね、情報をしていたら、ぜひ教えていただけると幸いでございます。僕らもね、常日頃から Twitter とかインスタとか大食いチャレンジメニューみたいな感じでね、ハッシュタグ調べてるんですけれども、それでもね、調べきれない部分ありますので、ぜ、え、ひ、ー、皆様の知ってる情報、コメント欄に書いてくれると嬉しいです。はい。そんな感じでございます。そしたらまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。